ドクタビードクタビードクタビードクタビー大豆と豆乳のチョコレート「ドクター・ビードクター・ビードクター・ビードクター・ビードクター・ビー」大豆と豆乳のチョコレート